あの何本かあったんで、はい、あのとりあえず根っこはさってないんだけどこっぱりね、ちょっとね、出の悪いのも、うん、ど, ううどうですか、こ う, うの欲しいですよね、さっきのちゃ欲しくない、うん、<笑>ここまで大きいとちょっと持ち運びがそうですね、ねちょっといつも電車で持ち歩いてるから<笑>ちっちゃいのがいっぱいありますもんね、梅、ねね、まだありますよ機械ないと削れないと 手でやあ変ですよねあでもねあっちにね1個ねこの間お客さんに説明するのにやったのがあるんだけど作っていく段階の時間をねゆっくり作ってあげればちゃんと腐らせて取っちゃ腐らせて取っちゃってやれば普通のロメみたいなので。あまあ、確かにそうでで、ね、この間腰に下げててるだけでやって、はい結構 いい感じになってくる年数でも結構かかるで、ね、その腐るまでがね腐ってもろくなったのを取ってくるて、ね、逆にうちなんかで買うときにそれもろくなったのを選んで買<笑><も>うな<笑>さらっと始まりました<笑>、はい、おめんさんに来ております今回は高木さん、はい、やっと出番が鼻を動かすやっと出番が<笑> す天文ってま す,、ね、すごい、ねね、何でもかんでも吹っ飛んじゃった。<笑><笑> とりあえず野菜とかだと農業体験みたいな感じで今日は体験動画ということで体験動画<笑>はい盆栽を畑から掘り立り上げて切り込 む,、はい、切り込むで鉢にあげるやる機会も少ないんだろうけど逆に言うとそういう体験もなかなか す,、ね、する機会少ないと思うんでとりあえず、えー、獅子頭と心拍をちょっと掘ってみたいなと思ってて、はい、でまず獅子頭からこれ今あのちょっと接ぎ木をする方を取るので 適当にこう切っちゃってありますけど、はい、これはバサーッと伸びた状態になってて、はいえー、これを掘ってきちんと剪定をして根っこを切って鉢にあげるような状態にするというのはやってみたいと思います、はい、まずね、掘り方なんだけど、はい、まあ、前にも説明したけど、エンピ、これは関東地方でよく使われる、はい、あのもうここに刃にしたスコップ、はい でも逆に言うと石のある畑は使えない、うんはいうん、関西とか四国とか砂利土壌の地方だとなかなかない、はい、関東みたいな関東ローム層のところでよく使ってる。ね、で大体いい掘るのがこの幹に対して三方ポンポンって掘って、えー、奥から1個突っついてみたいな感じで掘るんですけど45度ぐらいな感じで、はい、ここからこの根の元に向かって この時に根を切ってるんですよね、うん、根を切って切断してるんです、うん、あでそれを二箇所、そこで切るぐらいまで入れてあげるとそちらから一回突っつけたお ー, うーこういう状態 す, すごいえー、こんな太いのも切 れ, 切れてますもんねすごい<笑> うん、芋みたい。<笑>まあちとこういう状態でね。で後でまたきっちり切り直ししたいと思うんで。でであもう一試やってみようかな。はいはい。お初、初体験、うん、初めてのトンサイコリ。この辺です、ね。そう で, すね、で、ここに足をかけて、ちょっと反動、ね。お、いいんじゃない？なるべく今みたいな。 歯ごたえじゃないけどあるでしょ、はいはい、それの一番下の根を切れるぐらいな感じで、はい、もっと大きく盛れないから踏んづけなければあれは長寿梅長寿梅これ前の動画でやった時の、はい、それから切り込むんですけどね、は い, いけ お, お、すごい音意外と簡単に動画だってやってそうだけ ど, ど結構、結構力いりますね力入るのと結構難しいです、うん、難しいですね でこの辺が切れてない、ね、あと、ねうん<笑>はい、こ, こう切っちゃうからそうなんだけど、はい、今のパッてやつを。 思いっきりスパンっていかないとここでこうやって下げて折れちゃうんだもっと短く切っちゃうからこの辺問題ないんだけど、えー、切り口がねやっぱり変わってる今度は、はいはい、二度掛けのシガシの二度掛けの取り木をした時の動画で使ったちょっと小さくするやつの元の原木を取るところ、はい、分かりやすいように大きめのやつでまあ これ掘ってもらおうと思うんだけど、はい、これはね、さっきのやつよりももうちょっとこういったときに他の木があるからもうそんなに深くまで入れなくても根が浅いからこっちは、はい、お、すごい最後<笑>は手で、うん、この三番目のやつ三 番, 番目ですよこれですね、はい、<笑>これ<笑> このぐらいで大丈夫そしたら今度はこの隣の木との間にこういう感じで葉を入れて、はい あ, <笑><笑>うん、あの一回こう入っちゃうとね、はい、上から蹴ってもね、はい、なかなかないんで浅い時からのここからのグッとした反動でいかないとちょっともうちょっとレポートしてくんないいやち ょ, ちょっと難しい難しいのと周りの。 配慮がちょっと<笑><笑>、はい…おっいけたかなはい、いましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。難しいですよ。難しいんだ難しいです、難しいです。これはね、見えてるから意外といいんだけど、これからちょっと掘る心拍は、はちょっと掘り…もうちょっと掘りづらいかもしれない、ね。本当難しいです。本当に難しいです。<笑><しい><笑>コツをつかめば…<笑> 周りに木があるのが気<笑>になっちゃうんだろうけど障害物意外とね大丈夫な木は大丈夫なんです<笑>ちなみにねこれがね<笑>、はい、3年するとこれになるええ3年でもかかるんですねこのシラシラとしてもこれ太いから ね, ね3年すると<笑>こう 倍, 倍ぐらいになるで今度は心拍る、ねね<笑> これの場合、今この見えている株の中心に根があるとは限らない、ね<笑>あはい、ちょっと覗いて、根の元が何がなかったかからなどこにあるかなんだけど大体この輪郭の長さで掘った後で短くするから今度は少し大きめに一番むだしい。<笑><笑> どうすんの本体見えないのおすげえおすごいおおどうなってんの、えー、ちょっと本当はね、掘る前に頭切っちゃってから掘ってもいいんだけどそうするともうちょっと掘りやすいんだけど、はい、お, ミ キ, がおミキが…ミキがこれあるか ですねま、うん、まあね後で切り込めばちょっっととわかると思うんだけど、えー、好きなややつての方がえ大事 勢いあった、今。勢いなさそう。に見えてるそれ、周り六箇所ぐらいやれば、今の感じだったら い, いける、ね。六箇所<笑>お。お、今、ね。今よかったよ。その勢いでやれるわ。<笑>こっち。<笑>あ、大丈夫、こっち安定入折れない、心拍は折れないんだ 無音だった、ね、もう向こう二箇所ぐらい<笑>もう二箇所長いじゃんツイスターゲームやってるみたいな<笑><笑>確かになかなか無いそう意外とね、こういう、折れないしねまあ、分かってればだけど こ, この辺の枝先っていうのはもう切って捨てちゃうところだから、はい、そんなに気になくてもいい<笑>あとこっち側ですよ ね, そうだねもう一箇所ぐらいで残ってやらないとねこれが一番やっぱ心拍が大変ですか、うん、でも慣れちゃえばねこ れ, これ全部掘るのに 2時間ぐらいかな。あ、でも2時間掘るだけなら2時間かかんないかな。それをちょっとこう土を落としたりな、上の枝を仕事場に持っていく前に一、はい、回こう掘り上げた後にバリバリリっとか粗が粗切りみたいにこうするから、うんうんうん、それがあるんで2時間ぐらいかかる、ね。なるほど。これ覚えて覚えて手伝いに来なえ よ, <笑>よ、ね。タガさん。い。おおちまつも。はい。 <笑>どう？おお、立派だすごい立派ですねすごいな、うん、本来これで普通の仕事の時はこれだと傘があるからこの辺で適当にバリバリって切ってもう一回切り直すんだけど、はいはい、まあ今回はこのまま持っていってどうでしたいや必死ですよね<笑>でもなんか心拍の方が根が柔らかいですか<笑>柔らかいななんかさっきの根より根を切ってる感じがしなかったっ<笑>ええー、感触が感触が 取ってきたものを運んできました。はい。これを今から調理して理し美味しくいただきましょう。全部じゃが掘りたいけます、ね、<笑>あの丸裸がまた見れる。前回のやつは本当に丸裸にしたじゃないですか。はい、今回のこのシガシヤと新パクは丸裸にまではしない。しない。ないね、枝を残して使います。 では掘った順で。はい。シシガから、まずはね、一旦、根からさばいていきます。まず、この、根を、の土を、一旦全部、ある程度落とします。結構、まだ、凍ってるね<笑>。凍ってます、ね。普段は、もうちょっと後の時期ですか。二月ぐらい。そうですね。二月ぐらい。普段はね、もうあと半月ぐらいしてから掘るかな。まあ、心拍はね、最初に心拍、もう、この後。 ををするるる台っていうのを掘る作業があるんだけど、はい、もうそれがねあとここで23日で終わるともうすぐに心拍は掘ります。えー、掘ってこの頭身のように刺し木をしながらまあ、畑でバリバリって切っちゃった枝を少し束ねてきて、まあ、これ1個でねこの辺こういうのを全部刺しますこうやって、ねえー。である程度でいいのでそしたらねハサミで上の根をねこう整理して。 平らにしてあげるね上向いちゃった根をねちょっと整理してあげるそしたらね今度はサイド、はい、サイドをある程度ちょっとこう丸く切るんだけどサイズ感なんだけどこうで全体でこう木見るでしょ、はい、木見た時に普通この木だったらこのぐらいの鉢に入れるんだけど。はい そこいっぱいいっぱいまで割ってやっちゃうと、うん、ここから根分かれしてどんどん根分かれしていくのにこっから根分かれになっちゃって、はい、いつも鉢縁ギリギリで絶えず切るようになっちゃうからそれは短く切るんだけど、はい、この畑から掘って枝を少なくする時のタイミングでいかに最初の根は短くできるかで将来の粘りがかかってくる。 だいたいね、こうやってパッと見た時の8に入る半分よりちょっとちっちゃめぐらいなイメージとりあえず自分の感覚で一回買いました感覚で信じてるこんぐらいかなあ、結構あ、結構<笑><笑>うどうしても切れなかったらノコギ使ってもいいけど<笑>このぐらいのやつ、普通は普通はこうやってす<笑><笑>っげぇおー、いけたかが雨不飛ぶいや、雨不飛じゃないで す, <笑>ですラグビーで す, ラグビーです 細いのも切っちゃうそういうのもあのねこういうふうにある程度全部<笑>そんなに切っちゃうま ず, まずサイドをこう輪郭整えて、はい、最後に下を平らに切る最初にこのこの輪郭に合わせて 切, せて切っちゃう最初やっぱり慣れてない人がパッとやるとおっかなびっくり切るじゃないですか、はい、要はこういう時にこう自立できるぐらいの根っこにこう平らな根っこになってるかどうか、うん、この底底がね これ ら, ないですからねそこに長いのを残しとくと、はい、浅い鉢に将来入らなくなっちゃうから、うん、そこはなくてもい い, いなくても い, い、まあ、実際にしがしらの根は荒っぽいから、はい、丸切りなくするわけにいかないんだけどないくらいにで、まあ、ある程度根、ね、っこのお座が決まって大体のこの正面みたいなところから見てしがしらって他のモミジとかだと、はい、この時点でここで切っちゃうんですよ。 ンと<笑>だけどしがしらは傷まきが遅いのと、はい、新たな芽がねこう焼け込んだりしちゃったりするので し, がしらは枝を畑の枝をなるべく残して、はい、作りますで特にこれはちょっとサイズがでかいので普通のちっちゃいのよりは少し多めに残すんですけどただやっぱり畑の枝っていうのは武骨なのでなるべくそれを目立たないぐらいのサイズ感で切っていきます外の方に本当に一節ってあるんだけど、はい、その次のところぐらい。 で、一旦細いのも太いのもこ短く全部剪定してくれます変えてるところは変えてるのもね、取っちゃってもいいんだけど、はい、無理に今取らなくても大丈夫かなあと、はい、でまた春の剪定の時とか一年後の剪定の時にやってもいいしまあ取れるんだ取っちゃってもいい ただきれいにさらうのは後でできるんで取取れれば取っちゃってますその枯れてるところも無理に今取らないっていうのはこれをね今ね荒っぽくきれいに取ろうと思うとそれまで取っちゃうんで後でねきっちりこういうところこの芽がしっかり伸びてその次の時にきっちりとこう。 取ってあげる、はい、の方が安全です。芽が出てから。うんはい、で何度も言うデベソみたいな感じにこうなってるでしょ。はい、その元にチクってあるんですよ。芽がやっぱりこの元にこうチクチクあるので、まあ今これスパッと取らずに伸びてから後できちんと処理してあげる。うん、まあそれもこの同じですよね。この枯れてた枝の枝元にちゃんと芽があって吹いてきてる。はい、これをねこういうふうにしてこれで 一旦鉢上げて芽が吹いてっていうことをやるんですけどまずこれの時になんとなくこの辺のサイズ感は悪くないんですけどあのやっぱりねしねと大きいのと凍っちゃってるからしょうがないんだけども平らにしたつもりでいるんだけども本当にきちんとやってみると意外と平らになる。<笑>あの <笑>こうなってくるとまあここで揃えればこの辺がねいらないんだけどもでここで揃えるんだとこっちはいらないけどこうちょうどこうやって3つあるからここでサイズ感をこう揃えてこっちもこうサイズ感をそろえてお切っちゃうそすると そこが揃うじゃないですかあで例えばこの原木を見て見た時にもうここまではもうどうやっても使わないなっていう木がもしあったとする将来的にはもうこの取り木これ絶対だなってしつつだなっていうような樹形だった場合は。 今みたいにそこまで無理してて取らなくても大丈夫で、はい、これからちっちゃい方やるけどちっちゃい方はもう取り木前提だから、はい、根の作りはまたこっちとは違うでこれは今前提はこのまんま鉢上げて作ろうと思うからこういう根にしてここのどうしても足んないところとかは必要ならば根継ぎをしたり根がこういうのが吹いてくるのを待つ、はい、あと上の剪定こうなんとなくこう正面をねこう踏めた時に 枝の短さはいいんだけどこの長さがやっぱり前の時よりも長くなっちゃってたりし、はい、がこうね長く残しておくとこっからしか吹かなくなっちゃうんでやっぱこういうところはきっちりと詰めておいて、はい、ここも強いじゃないですかこの間がね武骨が残っちゃうのでここに芽があるからここで切っておいてここから小枝が出れば、はい、同じ太い枝があってもちょっと隠れる。 柔らかみが出てくる、ねうん、一番の問題はまずね芯、てっぺん、はい、どれにするかこれでいくと、候補はこれかこれなんだけどもなんとなく幹の流れからいってこれだとまっすぐこう、うん、間違えちゃったよね。こっちだと振りが出るじゃないですかしかもこっちにこの枝があるのでここでスパンとちょっと大きめの枝を抜いてもこっちに焼けが降りそうもないのでそで頭をこうね これはストンと角みたいに出ちゃうんで短くしてここから小枝をふらして柔らかみを出した頭を考えておくってことですねで頭を決めてからじゃないとその下の枝がねもしこっち頭にしたらこの枝はこの辺で切らなきゃいけないし、はい、でまたここから残しちゃうと全部残すと三つの車枝みたいになるこう株立ちの枝みたいになっちゃうから真ん中かこれを抜くことによって二本の枝分かるのを切る でこれ枯れ込んでからまたきっちりとちゃんとやってあげる、うん、あとこれがやっぱり長いとご つ, ごつごつ感がここまで来ちゃうんでこれを短くしてあげるなんとなくこうやって正面から見た時に こ, これ見えてるじゃないですかこの枝、うんはい、やっぱりちょっとごつい感が残っちゃってるのでやっぱり裏なんでちょっと切っちゃってでこの芽育ててあげてそうすると正面から うん、見えなくなるんで、うん、同じ太い枝残っててもちょっとごつい感がなな、うんうん、なくなるかなまあでもこれねしがしら成長が遅いのが逆に今すぐやらなくても少しずつしか成長していかないから残しちゃってその枝が急にガッとごつくなったりすることはないので後から例えばこれが や, やってみなけどやっぱりごつすぎたなって言ってこの辺目を拭いたらここで切っちゃうとか。うんうんと まあ、とりあえずはね枝がほぐれて柔らかく見えたところを想像しながら切らなきゃいけな い, い<笑>ちょっとねめんどくさいところがあ る, るまあある程度こんな感じ、まあ、かなり天才が入りましたけども、はい、またまた初体験ねまたまた初体験でで次あのどっち か, いいかええー、一応今回はここまではい、はい、<笑>次回は<笑>二度掛けした獅子頭の 元の原 木, 原木ですね。あ と, あとは芯箔が残っているというところで、うん、そちらもお楽しみに次。次はこれで。<笑><笑>ありがとうございます。